ステージへ参りましょう踊り手の皆さん、解説を整えてください今後皆さん、大きな掛け替えも引き続き、ご一緒にお願いします